演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーのエンジェルバイクバニラとチョコを食べたいと思いますこれずっと食べたかったんですけどなかなか落ちなかったんですよねなので今回ようやく見つけることができて本当に嬉しいですでもなんか嫌な予感がするんですよねこの中のジャラジャラさではまずバニラのチョコを食べてみたいと思いますおっと あーなんか袋押しだと割れてそうな雰囲気だったんですけど意外とそうでもないですねこれ見ていただいたら分かるんこういう形状だったんですねよとりこし苦労でよかったですそれではいただきますようやくお待ちかねの天使ちゃんとの出会いうんバニラの甘さが口の中に広がって本当に癒される はい、次はチョコサイド、こちらもいただきます。こっちはどんな風になっているのかな。まあ、そんなに違うわけないですよね、えー。では、いただきます。こちらはちょっとビターな感じですね。それがまた違いがあっていい。 こういういの本当に待ってた買えてよかった<笑>どちらも外側のウエーハースキルがサクサクっと軽くてそのサクッとした音のあとにバニラの方は甘みが強い滑らかなチョコの方はちょっぴり苦みのある濃厚なクリームが口の中にふわっと広がってきてとても美味しかったですただちょっと嫌な予感がしてた通り中でちょっと割れてしまっているのがありましたねそれはちょっともったいなかったかなと思います、まあ、それは自分のののの持ち帰り方の問題もあったのだと思うのですが でも本当に天使の名にふさわしい野趣を与えてくれる商品だと思いました本当ともっといろんな味でも食べてみたいな本当にとういうわけどじゃあ両方ともまとめてこちらの点数とさせていただきますん に, かに美味しかったです食べるのも確かかますからねあ、シャルでいかんじゃないですよって言っても信じてもらえないでしょうけどそれで青唐辛子木の根っこかなアラカルト